最後は一緒に踊り合わせエンジョイソーランそれでは皆様行くぞはいエンジョイソーランエンジョイソーランエンジョイソーラ ン, ン, ーラン同じアホなら踊らないはいエンジョイソーランエンジョイソーランエンジョイ ソーランはいこのように続きますのでぜひともご協力よろしくお願いしますみんなと一緒に楽しんでやりましょうそしてねエンジョイソーランみんなでここにも出してエンジョイ出してもいいですソーラン出してもいいです、ね、それだけでもまたみんなで一一回出ますからね、えー、みんなで特にまさ野君今言ったように踊り子の皆様各チームの踊り子の皆様よろしくお願いいたします皆様のの協力ででりりっておりますので よろしくお願いいたします。それではいきたいと思います。千葉は船橋、熊本市、出田、マイカグラです。紙す上に花を咲かせましょう。決勝。 いよーありがとうございました